異世界って冗談だよねこれはプラッターお姉さんもしかして新入りの人ここはソフィーさんがいた世界とは違う無限世界のエルデ・ビーゲ過去の人間はもちろんのこと未来の世界に生きる人達もいるのです人違いって感じもしなくて。 おばあちゃんと同じ名前の人ならソフィーも甘やかしちゃおうかしらね私の他に誰かいませんでしたかここが異世界なら早くプラフトを探さなきゃこんな場所にこそお宝が世界最強の超用心棒だ私にもその手伝いをさせてもらえないかだから言ったでしょ世界がブワーって変わるって今までで一番異世界っぽいかも この世界でしか見られない素材も多くありますのでこっちに来る前にエルビーラ様が説明してくれるはずなんだけどエルビーラ様あらちょっと予定外だけどヤーカさん私の世界へさっきに進むにはやっつけるしかないみたいだねちょいと骨が折れるの みんな、行話しておきたいことがあるのたとえあなたの成長を見守れなかったとしてもソフィーと出会う未来を失ったとしても一体私に何があったんですか守ってね私たちが出会うことになる遠い遠い未来を「ソフィーのアトリエ2」「不思議な夢の錬金術師」私は。 夢に形を与える。たとえそれが、許されないことだったとしても。